えっとメー名ンとナンバー変更なんですけど。<音楽><音楽> いはい安かった550円川口アナ9725番 T シャ やほー。これまで、父の所有バイクということで、動画にちょこちょこ登場していた V ガンマですが、名義変更を終えまして、父から娘へ受け継がれました。実は、あの、うちに、ラッキーストライク仕様の V ガンマが2台ありまして、両方お父さんのものだったんですけど、今回私が譲ってもらったのが国内モデル で, で、もう1台がフルパワーの逆車なんですよ。 そその逆者の逆方をその昔、えー、お父さんからうちの兄へ譲ったんですねでお兄ちゃんにだけガンマあげて妹に何もないのは公平だろうということで<笑>、あのー、日頃私がこの V ガンマ乗ってる様子を見てもう大丈夫だろうと「ゆっこなら大事に乗ってくれそうだから」ということで言ってもらいまして、まあ、このタイミングで譲り受けることになりました。 まあ、古いバイク、まあ、車もそうですけど、まあ、古い乗り物を所有するっていうのはどういうことかっていう、まあ、いろんな意味での維持の大変さとかも、まあ、重々承知してるのでとんでもないものを受け継いでしまったなっていうのが<笑>あるんですけど、ね、私が二輪免許を取るきっかけになったマシンでもあり、まあ、父にとっても私にとってもすごく深い思い入れのあるバイクなのでなんだろうすごい大きな歴史が動いた日って感じですね。 長く大切に乗っていきたいなと思っています。はい、というわけでこれからは R3 と V ガンマ2台乗り分けながらツーリング楽しみますケビン・シュワンズ うん軽くね。<音声><音声><音声>